いい雰囲気じゃないのいいね VR シューティングやってみていやあれも確かに新体験だったんだけどやっぱガンシューティングはだなパブジーはいいぞおっショットガンぶっのあれか せっっかかくだし行ってみるかゲームワールドはいいぞおーいい雰囲気じゃないのいいね VR チャットは公式以外にもユーザー自身がユニティを駆使してゲームワールドを制作することができます公式が制作するものも十分ゲームとして楽しめますが ユーザーの発想力と技術次第でさらにすごいゲームワールドを作ることもできるかもしれませんそんな中最近紹介されていたクレイ射撃ができるワールドその名もクレイシューティング VR 環境じゃなくても FPS 感覚で射撃ができるとのこともちろん俺は VR モードで体験してみます今回体験するのはトラップというルールです直線に並ぶ5つの射台から25回ずつターゲットを撃つルールになっているようです 1個のターゲットにつき2発まで打つことができ命中した合計枚数が得点となります今回は尺の都合上1箇所の車内のみでチャレンジいたしますあそこからクレーが出るみたいですねでどうやらねこのなんだろうこのコールみたいなボタンこれスピーカーなのかなスピーカーを押すとこうするとこんな感じで出てくるらしいです じゃあ、ね、早速ね銃を手に取りましょう一瞬で持ちましたねってかでかいなでかくねクソでかやん<笑>ちょっと撃ってみますかちゃんとね撃つとねなかなかいい音するでしょで ここにショットシェルがあるんですがこれを入れるとちゃんと入れれるんですよねじゃあ早速始めていきましょうじゃあ行ってみましょうナイス完璧さあどんどん行きましよ2回目 いいね調子いいですよ今度調子でどんどんやっていきましょう3回目おっと外したちょっとこっちの視点でどういうふうに打ってるのかを 見, 見, て見ていただければと思います5回目当たったよし これで三点かな、今ので。よし。どんどんいきましょう。六回目。よし。あ、三発入るんだ。なるほどね。今これ玉切れました。 当たってよかった。はい。ヒュー。ヒュー。いいね。いいね。シューティングはいいね。お, うおっと。外した。あと十回でーす。よいしょ あ、もう満、満杯だ、満杯や。いいですね。オッケー。うーんああ、いいね。いいね。もう、なんてんだか忘れたわ。<笑> 当てれちまったわじゃあ行くぜ20回目 OK おっと当たってない<笑>いいねいいねリアルじゃできないことをね VR でやるっていうのはなかなかいいもんですねさあでは最後の 最後の一社でございますよいしょ行くで。おっと遠くに行いた当たんなかった<笑>最後の落ちはちょっとな残念だな<笑>いやでも半分以上は撃てたんじゃないかな1ラウンド中いかがだったでしょうかクレイ射撃ができるワールドクレイシューティング やっぱりね、あのー、実銃は打っちゃだめだけどこうやってバーチャル空間の上であればガンスポーツもね、簡単にできるわけですよいやーいい経験をさせてもらいました、ね、他にもね、シューティング系のワールドっていくらかありますので、ね、もし興味がありましたら VR チャットデスクトップモードでもできるように配慮されているワールドも存在しますので、ね、入るだけ入ってみてるといいかもしれません 今回の動画が面白かった方は是非とも高評価ボタンまだチャンネル登録をされていない方は、ぜひともサブスクライブよろしくお願いいたします。なお、このバーチャルユーチューバー動画以外にも本編「楢崎ルミのルミナステイリシリーズというビデオブログ動画も公開しております実写のビデオブログですので、え興味のある方は是非ともそちらも併せてご覧くださいませ。